やはり地元に根差した新聞であるからこその記事なのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。日本固有の領土であり、韓国が不法選挙を続けている竹島について、参院中央新報が記事を掲載していました。参院中央新報の記事を引用します。 戦後、日本の独立と領土が決まったサンフランシスコ平和条約で、アメリカに加えてイギリスとオーストラリアも、竹島を日本領と認識していたことが、両国の公文書などで明らかになった。政府は条約調印70年を記念して、9月28日から、東京・霞が関の領土主権展示館で、副社の展示を始め、 近くネットでも公開する。条約では日本が放棄すべき地域をジェジュ島、コムン島およびウツリョ島を含む朝鮮と明記。これに対して韓国は3島だけでなく独とも含まれると解釈し領有権を主張している。政府の委託事業で見つかった新たな資料は条約の作成過程でイギリスが 竹島を日本領とするアメリカ案に同意したことをオランダ代表との会合で示した公文書やオーストラリア外務省が釜山駐在の外交官に宛てた電報など電報では韓国側がオーストラリアに対し条約で日本が放棄すべき地域に毒とを入れるよう要請する際に不正確な位置を伝えたため 韓国の主張を評価できなかったことを示す内容という。これまでアメリカが竹島を日本領と認識する複数の資料が存在していたが、韓国側はアメリカのみの見解で条約を結んだ連合国の総意ではないと主張。今回の発見は韓国の主張を覆すものとなりそうだ。展示を企画した内閣官房、領土試験 対策企画調整室の斎藤浩平企画官は条約の交渉過程で竹島の領有権について日本の立場の正しさをより客観的に説明する資料が確認されたと話した企画展は12月5日までとのことです恥ずかしながら私はこの参院中央新報という新聞を存じ上げませんでした調べてみますと 山陰中央新報は、島根県松江市に本社を置く地方市で、長官のみの発行。その発行部数は、2016年末時点で、約18万5000部という、まさに地元に根ざした新聞であるように思われます。この記事以外を詳しく読んだわけではありませんので、申し訳ありませんが、山陰中央新報の政治的スタンスというものをよくわからないのですが、 少なくともこの記事に関して言えばよくぞ書いてくれたと言っていいものではないかと思われます。竹島をめぐる韓国の主張というのは当チャンネルでも何度か取り上げましたが一言で言うと口頭無形と言っていいものです。内閣官房のホームページによれば韓国側は1454年のセジョン実力チリ氏1531年の 新造塔国予知省欄に、右山島鬱う、うとという文字が出てきており、これが竹島のことを指すと主張しています。しかしこれは真っ赤な嘘です。まず、資料内に竹島という文字は一言も出てきません。右山島鬱う、島が竹島を指しているというのは、韓国側の勝手な解釈であり、文献からそのような事実は一切見つかりません。 新、蔵東国予知商覧の地図を見れば、釜山島は移領島と朝鮮半島の間に描かれており、竹島の地理的位置と全く合致しません。韓国人は文章は読めるが理解できないと言われていますが、地図も読めない人々なんですね。そもそもからして、1454年、1531年の資料を出してきたところで、朝鮮、 大韓帝国という国は歴史上一度綺麗さっぱり消滅しており、大韓民国が発足したのはサンフランシスコ平和条約以降の話です。大韓民国の領土とはサンフランシスコ平和条約とその付随的資料によって位置づけられるラスク書館によって定められた場所のみを指すものであり、それ以前の資料は何の意味も持ちません。 資料の解釈自体が嘘である上に、その資料が大韓民国の領土を指し示すものとして全く適当ではないということですね。この論調に対する韓国側の反論というのが記事にもある。アメリカのみの見解であり、条約を結んだ連合国の総意ではないというものだったというわけです。嘘に嘘を重ね、 反論されるとまた嘘の上乗りをするというのが韓国という国ですね。今回の参院中央新報の記事により、アメリカのみならず、イギリス、オーストラリアもアメリカ案に同意し、竹島を日本領とすることに合意していたという事実が明らかになったわけで、またもや竹島に関する韓国側の主張は全て嘘ということが白日のもとにさらされたというわけです。 内閣官房のホームページにも記載がありますが、サンフランシスコ平和条約には、日本が放棄すべき地域として、チェジュ島、コムン島、移領島を含む朝鮮とはっきり記載されています。韓国側は、竹島もこれに含まれると主張していますが、竹島という文字はどこにも出てきません。もし仮に、韓国側が、移領島こそ竹島を指すのだというのであれば、 1531年の新造塔国予知商乱に関する、物領島の横にある宇山島これこそ竹島のことであるという主張と大いに矛盾します。論理的な思考が全くできない韓国人らしい主張と言ってしまえばそれまでなんですが。さらに、内閣官房のホームページには、これに先立つ同年7月、韓国はアメリカに対し、 日本が放棄すべき地域に竹島を加えてほしいと要求しましたが、アメリカ政府は8月にラスク国務時間補発の所管で竹島は朝鮮の領土として扱われたことはなく、またかつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない旨を回答し、韓国側の主張を明確に否定しましたと書かれています。これに加え、今回の 参院中央新報の記事によれば、韓国はアメリカのみならず、オーストラリアに対しても同じような運動を起こしており、オーストラリアにも却下されている事実が浮き彫りになったというわけです。韓国が得意とする次口外交は、朴槿恵元大統領がそうしたと思っていましたが、実はそうではなく、韓国は70年前から次口外交をやっていたというわけです。しかも、 オーストラリアに要請する際に不正確な位置を伝えたという一文を見ると70年前の建国当初から韓国という国は国際部隊においても平気で嘘をつく国だったということもよくわかります。このように大嘘をついて我が国固有の領土を不法占拠している国に対して遺憾を繰り返すだけでは残念ながら意味がないと思ってしまいます。 接続な対応は難しいのかもしれませんが、そろそろ強行下に出ることも視野に入れて動いておかないと、我々の子孫に対して多大な負の遺産を相続させてしまうことになりかねないのではないかと危惧してしまいます。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。